若槻ありがとうございますその後、おにどうぞごゆっくとお過ごしくださいはい はーい彼女がここで餌をあげればあげるほど。 思ったプールの作業だったらかむっていうのを比較的上に噛んだらまた愛車をもらえてもっとプールサイド行ってよ。 すごいおねだりタッチはサインとしてやるわけじゃないからね。 あ、いいね。今の間がいいよね。はまない、はい。目があってオッケーもいいねいいい。あ、目が、目があったらオッケーでいいよ。そ、はい、うそうん。オッケー。 上遠くにま t、うん